生まれる事態が早すぎたようです。どうも、政治いろいろの学部です。こんなことを言っちゃって大丈夫なのでしょうか他人事ながら気になってしまいます。朝鮮日報の記事を引用します。旧日本軍の慰安婦被害者たちは自発的に売春したなどと発言したとして、 名誉毀損の罪で起訴されたリュ、劉淑春、元四世代社会学科教授が、慰安婦被害者のイ・ヨンスさんらを裁判の証人として申請した。劉淑春氏は、裁判でイ・ヨンスさんを呼んで、理律関係を確認しなければならないと主張した。劉氏は13日、ソウル西部地裁で行われた第7回公判で、 慰安婦被害者たちは強制的に連行されたのではないという証拠がかなり多いと述べた。その上で E4 さんは2007年アメリカで強制的に連れて行かれたと話したのに別のところでは赤い靴とワンピースに見せられてついていったと話した。証言が変わることについて本人を呼んで事実関係を確認するのは無謀な要求ではないと強調した。 劉氏は前日、イ・ヨンスさんをはじめ、ユンミヒャン議員、イ・ヨンフン元ソウル大教授、日本人の西岡つとし、記者の A 氏らに対する承認申請書を提出した。劉氏は承認申請について、真実が何なのか、本人に直接確認するためだとして、強制連行ではないという複数の証拠について、 ユン議員がどう評価するのか確認したいと説明した。裁判所は、E4 分元教授と記者 A 氏に対する承認申請を却下した。他の承認については、これ以上必要とは考えられず、採択する予定はないとしながらも、改めて検討すると表明した。裁判所は、学問の自由を主張するなら、講義を準備する際に、 見たものや参考にしたものを持参すればよい。なぜ他人の口を借りてこのようなことを聞こうとするのかわからないと指摘した。これに対し、劉氏の弁護人は、講義中に述べたことという点で学問の自由に当たるとして、虚偽事実ではないということを明らかにするために、関連の専門家や当事者を証人として申請すると説明した。この日、 粒氏側の証人として出席したペ・ボユン弁護士は、学問の自由は個人の自己表現と合わせて、社会全体が発展するために必ず保障されるべき。講義中の発言内容が問題となって刑事裁判にまで発展したケースは、私の知る限りこれが初めてだ、と述べた。粒氏は2019年9月19日、4世代で先行講義の中で、 旧日本軍慰安婦のおばあさんたちは、売春に従事するために自発的に慰安婦になった、などと発言した。これに対し、市民団体などは、慰安婦被害者たちの名誉を毀損したとして、劉氏をソウル西部地検に告発し、西部地検は昨年10月、劉氏を在宅起訴した。とのことです。他人事ではありますが、この劉即春氏大丈夫でしょうか 2013年と少々古い話ですが、日本統治時代は良かったと話した当時95歳の男性が38歳の男に撲殺されるという痛ましい事件がありました。実際に日本統治を経験した世代が個人の感想を述べただけなのに、日本統治を全く知らない38歳の男が撲殺したのです。これだけでもおぞましいことこの上ない事件ですが、 これに対する韓国ネット上での反応は、この殺人を正当化するコメントが多数見られたのです。日程を称賛した時点で犯罪者、懲役、むしろ勲章者だ、など、異常とも思える書き込みで溢れ、韓国司法もこの男に対して懲役5年という軽すぎる判決を下しています。日本を褒めるようなことは、たとえ個人の感想でも許されないという 異常極まりない反日教が支配する国。それが韓国という国だと言っても過言ではないでしょう。その韓国を支配するのは何も反日教だけではありません。自称元慰安婦を崇高なものとし、その証言が自実かどうかという推測をすることすら許されない慰安婦教がそれです。劉即春氏に対する在宅起訴も、 韓国が慰安婦教に毒された国である証明と言っていいでしょう。劉則春氏がこの発言をしたのは大学の講義の中でです。言ってみれば自分の考察を述べたに過ぎないわけです。アメリカハーバード大学のマーク・ラムザイヤー教授が、慰安婦は自発的に売春婦として契約をした労働者であると指摘した論文を発表した際も同じような反応が起こってますね。 自分の考察を出した人間に対し、学術的、科学的根拠を明らかにした上で、堂々と反論を出すことなく、盲言だ、撤回しろと騒ぎ立てるだけという意味でです。劉則春氏が刑事責任を問われている内容は、虚偽事実を発言したからと言われています。ちなみにですが、一説によれば劉則春氏は抗議中に、 自発的に慰安婦になったと話していないと言われています。正確には自違反、大半だったと言われており、大半とは、貧乏から抜け出すためにお金を稼がなくてはならず、そこに民間の詐欺師が介入した状況と言ったと言われています。もしこれが事実なら、劉則春氏の発言は虚偽的発言なのではなく、真実に基づいた発言です。 この劉則春氏の発言は受講生の誰かが録音して外部に公開したテープにも残っていると言われていますのでおそらく事実なのでしょう。慰安婦という犯してはならない正義に触れたものはたとえ真実でも許さないという韓国の異常な空気がよくわかります。しかしながら劉則春氏が反撃するとしたらこの機会しかないでしょうね。未だ用語の声が大半とはいえ 韓国内のネット上では、ちらほらとイヨンスを批判する声が上がり出しています。特にイヨンスが何をとち狂ったのか、いきなり ICJ に行くと言い出した際には、調子に乗っている、おぞましい、いい加減にしてください、うんざりだという声もちらほらと見られました。そしてもう一人、承認候補として名前の上がっているユンミヒャン議員です。劉則春氏が問われている 刑事責任の内容の一つに教の役員たちは、統合進歩党の幹部であり、停大教は北朝鮮と連携していて、北朝鮮を追従しているという趣旨の虚偽事実を発言というものもあります。ユンミヒャン議員は、夫がかつてスパイ事件で摘発され、有罪となったことはよく知られています。ユン議員は、状況証拠的には、 北朝鮮に追従しているのは事実と思えますし、自身の数々の不正疑惑を受け、韓国国民からは打滑のごとく嫌われています。イ・ヨンスについては難しいと思われるものの、ユン議員に対しては証人として出させろと一部保守勢力が追従する可能性はゼロではありません。もし、リュ・ソクチュン氏の希望が通り、ユン議員やイ・ヨンスが証人として 裁判に出てくれば非常に面白いことになるでしょうが、残念ながらその可能性は限りなく低いでしょうね。慰安不協が支配する韓国では真実は通らないでしょうから。劉則春氏は残念ながら生まれる時代が早すぎたようです。韓国のような国では劉則春氏の事実は通りません。その事実が通るようになるには、どんなに少なく見積もってもあと100年はかかるのではないでしょうか。